ドラゴンボールを七つ揃えし者よ願いを言うがいい願いは叶えてやったそれならたやすい御用だが。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 し、尻尾だこいつにも尻尾があるあいつ精神と時の部屋から出たみてえだぞ 早速やってみるちょっと静かにしてくれこりゃ本気でいかねえとやべえぞうわっ 晩飯何にしようかなへへ<笑>瞬間移動ってやつだ<笑>えよく浮くスーパーが潰れてる。 平和よ自分の強さに自信がありすぎるんだそのせいで好きだらけなんだよ行くぞこの緊張感は マジで来やがった俺がなりたかったヒーローと違う気がダメだチビたちのフリーズをした気が感じらんねえマジンステージ 強やつまでいるのか